もっともやってはいけないやり方でパンドラの箱を開けてしまったみたいですね。どうも、政治いろいろの学部です。東京武蔵野市が全国で3例目となるとある条例を定めようとしている模様です。産経新聞の記事を引用します。 東京都武蔵野市は19日、住民投票で外国人と日本人を区別せずに投票権を認める条例案をこの日開会した市議会に提案した。松下玲子市長は施政方針演説で、二元代表制を補完し市民参加を進めるため、常設型の住民投票制度の確立を目指すと述べた。 12月21日の本会議で採決が行われる予定で、可決された場合、市は令和4年度中に施行するという。条例案では、市内に3ヶ月以上住んでいる18歳以上の日本人と定住外国人に投票権を認める。特別永住者らに加え、日本人配偶者や留学生、技能実習生らも含まれる。 在留期間などの要件を設けず、日本人と同条件とするのは、大阪府豊中市、神奈川県子市についで全国3例目となる。住民投票の対象は、市政の重要事項で、何を問うかは住民次第だ。投票権を持つ住民の4分の1以上の署名が集まった場合、実施しなければならず、結果については、市長や議会に、 尊重義務が課せられるこうした点から、市政だけでなく、基地問題など、国政に関わる事柄が住民投票に付された場合、外国人の意思が影響しかねない。実質的な外国人賛成権につながるとの懸念から、廃案を求める署名運動が行われるなど、反対論も広がっている。議会後、報道陣の取材に応じた松下氏は、 コミュニティセンターの運営委員や商店街への加入、商工会の活動で国籍を問いますか今回の条例はこうした市民参加の手法の一つだと強調した。とのことです。いわゆる外国人住民投票権を認めるということですね。11月16日付の夕刊富士によれば、武蔵野市は 外国人にも住民投票権を認めている地方自治体は全国で43あるとのことです。が、ほとんどの場合、在留期間などの要件を設けているケースが多く、武蔵野市の条例案のように、日本人と同じ要件となると、この産経新聞の記事にある通り、大阪府豊中市、神奈川県津子市に次いで3例目とみられるとのことです。 この条例を推進している市長の松下玲子氏は2005年民主党の公認を受けて都議会議員選挙に出馬初当選しています。武蔵野市長には2017年の市長選で民進党、共産党、社民党、自由党などの推薦を受けて出馬。自民党推薦候補を破っての当選となっていますね。 菅直人元首相の支援を受けてていいたことでも知られています余談ではありますが、どうもこの武蔵野市、そしてお隣の杉並区というのは、東京の中でも左翼が強い土地という印象が強いです。お隣の杉並区では、2019年に区議会議員選挙において、自らを中核派と公言する洞口智子氏が当選するなどしていますしね。 さらに余談が続いて恐縮ですが、この原口智子氏、中核派の活動家と言われることに対して、全くその通りと述べており、天皇制には反対、暴力を使わないといけない場面もあると思う、など、まさに前時代の遺物と言っても過言ではない、学生運動時代の考えを未だに持ち続けている人と見受けられます。規制の政党で、 最も左と言われている共産党との違いはと問われると、議会の中での革命に固執している。一人が議会に行ったからといって何かが変わるという保証はないと発言し、過去に中核派が行ってきた様々な革命行為に対しても肯定意見を述べ、今でも革命のために暴力を使うことも辞さないという考えかという問いに、はい、そうですと答えています。 共産党を議会の中での革命に固執しているとこきおろしておきながら、自分も国会議員に立候補するという、なんだか尻滅裂な行動をしており、なるほど、これじゃあ中核派は支持を得られなくなるわけだと思わせてくれますね。さて、話がかなり逸れてしまいましたが、左寄りという点においては、松下玲子氏も、 同じ穴の無事なと言ってもいいと思います。なんせ、あの菅直氏の支援を受けていたわけですからね。松下玲子氏が、いかにも左翼がやりそうなことだと思わせるのは、市長選挙の当時は、この外国人住民投票権を一切言い出さなかった点です。そのため、多くの市民にとっては、寝耳に水だったようですね。松下玲子氏は、 コミュニティセンターの運営委員や商店街への加入、商工会の活動で国籍を問いますかと言っていますが、商店街、商工会と市政と同一に語っている時点で語るに落ちるというものでしょう。市政に外国人が参加、それも直接投票で参加できるとなれば、メリットよりもデメリットの方が大きいのではないでしょうか。 これについては自民党の長島昭久元防衛副大臣が米軍基地を持つ別の自治体などで同様の条例化が進めば基地反対を訴える外国人を含む一部の住民に住民投票が悪用されるリスクがある他国の勢力がこうした動きを利用する可能性が排除できず国の根幹を揺るがしかねない 外国人の話話ををを聞くならアンケートを取れば済む話だと苦言を呈していますね全くその通りだと思います。松下玲子氏はおそらく自分の強硫な平等主義に支配されていて世界で何が起こっているかを知らないのではないでしょうか。例えばアメリカで起こっている韓国人移民議員による不可解な法令の制定です。 アメリカ・カリフォルニア州で2021年8月に可決されたキムチの日などはその最たる例です。なぜアメリカにキムチの日などが必要なのでしょうかこれも韓国人移民議員であるチェ・ソコホという人物が提出した法案であり、その後ろには韓国農林畜産食品部という劣気とした韓国の国家機関がいたことは すでに明らかになっています。権利を主張する者には当然義務が生じます。日本の市政、区政、都政、そして国政に参加したければ、堂々と日本国籍を取得すればいいのです。それをしない人間に権利だけを与えることを松下玲子氏は平等主義と思っているのかもしれませんが、それは大いなる誤りです。 それは平等とは言いません。むしろ日本人議対する不平等以外の何者でもありません。松下玲子氏は12月21日の本会議で可決された場合、令和4年度中の施行を目指していると言います。先に挙げた自民党の長島元防衛副大臣はこう継鐘を鳴らしています。なぜわざわざ増設の住民投票制度を作るのか これを突破口に外国人参政権を認めるなど別の目的を追求しようとするのではないか。まさしく長島氏の言う通りですね。武蔵野市議会が賢明な判断をすることを絶望してやみません。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、コメントよろしくお願いいたします。